ここはのでです。す、えー、高血圧ですね、むしでも200以上血圧があった方がですねしっかりご自身の体メンテナンス続け張って120ぐらいまでですね一番いい時で120ぐらいまで。 で、大体130代かな調子悪い時で140代に上がっちゃうということあるんですけどもまあそんな感じですね200以上の方が1203040ぐらいそのあたりに定着してきてで卒業された方っていうのがあるんですけども高血圧っていうのはねその他に病気が何か原因となる病気があって血圧が上がってるんじゃなくってっていう場合ですねしっかりメンテナンスしていけば今お薬飲まれてる方でも薬をね手放すっていうところまで持っていけるんででそれにですね 整、えー、体というのもすごくいいんですけど足つぼで血圧を下げていくっていうことができるんでちょっとそういう点をご紹介してみたいなと思いますポイントになってみるとこの3つ腎臓と心臓と肝臓腎臓心臓肝臓この3つの臓ですね3つの臓器を足つぼを通してしっかり癒してあげることによって下げていけるんで、えー、3つのポイントをご紹介したいなと思ってます えー、まずね、えー、このご紹介した3つの反射区の中で、えー、と血圧が高いっていうと心臓の問題かなっていうところで心臓が大事かなって考えはると思うんですけども、まあ、実はこの3つでいうと心臓が一番後回しででもいいかなと思って取り組んでます実際それで血圧下げていけてるんですけどもなんでこれ他の2つの方が大事かっていうとまず腎臓なんですけどねこの腎臓っていうところに血液が 通るたびにゴミですね老廃物っていうのをこしておしっこにして出していってるってそういう働きが僕たちの体の中にはあるんですけども腎臓の機能が今まで1あれば血液が1回通るたびにゴミが1取り出されたとしますねでもこの腎臓の機能がだんだん年を取って落ちてきた時に 0.5 しかないとほんなら今まで通りゴミを1作ろうと思うと今までの2倍ここを 通過してもらわなないとダメなんですね心臓が頑張って今までは穏やかに1ドックンってやって1回通ってゴミが1できてたのが腎臓の機能が落ちて 0.5 になっちゃったとそしたら今まで1でいけたのを2にしてあげないと ゴミが1作れないわけですそうすると心臓が頑張って2ビュってやることによってなんとか1を作り出してるんでこの2頑張るっていうことが血圧が高いよっていう数値に出てくるんですねだからこの場合 0.5 に下がっちゃった心臓の機能を1まで戻してあげるっていうことが必要なんですねここがしっかり1まで戻ってくると今 ま, で今まで通り心臓は1の穏やかな力でドックンってやってあげることで 腎臓まで届いてそれでゴミが一作れるっていう状態に戻っていくんで腎臓のね反射区を利用して腎臓を元気にしてあげることによって血圧が高くなくてもいいよっていう状態づくりをしていく必要があるわけですねで次に肝臓なんですけども肝臓が何で大事かっていうと、えー、なんかこう満員電車とか、えー、渋滞とかを考えてもらったらイメージつきやすいと思うんですけど血管の中を血液がこう流れてるわけですね 今までスムーズにこう流れてたんですけどもどっかで渋滞を起こし始めた体の中でねこの渋滞を今までやったら心臓が1ドクンってやると血液が1進んでたのが渋滞を起こし始めたら心臓がドクンってやってくれても 0.5 しか進めへん。 こういうい状態を何とか解消して全体を血液に巡らせたいんですね体としてはでその時にどうするかっていうと心臓が「1」やってあかんから「2」やっぱ頑張ることによってう無理やり血液の圧力で「1」進めるっていう状態を作っていくっていうのがもう一つ血圧が高くなってしまう理由なんですけどもこれを解消してあげる時にちょっと東洋医学的な考え方かもしれないんですけども渋滞をはけさせてあげたら今まで通り心臓は1の力で穏やかに ドクンんクンくんンっくんって血液を送っていってあげられるわけですねほんならこの渋滞を取っていくのがどこかっていうと肝臓なんですよ心臓っていうのは動脈送り出す方のポンプで肝臓っていうのはこの静脈、えー、血液を吸い上げてくれるスポイトのようなスポンジのような機能があるのが肝臓なんですね心臓は送り出すポンプ肝臓は吸い上げるスポイトこんな感じで血液っていうのは行ったり戻ったり行ったり戻ったりっていうのをずっと繰り返してるわけですね なのでこの渋滞を解消してあげるためには吸い上げる力を引き上げて取り戻してあげることによってこの渋滞を解消できるわけですねそうしたら肝臓の力によって渋滞が解消されたら心臓は今までの穏やかな力でドックンドックンドックンで。 しっかり肝臓は吸い上げてくれて今まで通り111って進んでいけるこういうことがあるんで肝臓の反射区っていうのが大事になってくるわけですね腎臓はゴミをこす力が落ちてるせいで心臓の 血圧が上が上っっててるよっていう状態肝臓っていうのは渋滞が起きちゃってるせいで心臓頑張っちゃってるよっていう状態これを解消していくわけですね心臓と肝臓すごく大事なのが分かってもらえたかなと思います、えー、とはいえね腎臓の機能が 0.5 に落ちちゃってる、えー、渋滞が起きちゃってるこういう状態が長く続いてると今途中でご紹介してたみたいに心臓がやっぱ今までの倍働くわけですねやっぱ倍働くと心臓も 筋肉でできてるんで負担になってきて心臓が 大きくなる心肥大心臓の筋肉が大きくなって心臓が肥大していくっていう状態を作ってしまうんでやっぱり血圧の高かった人血圧が高い状態になっちゃってる人っていうのはその心臓自体もしっかり癒していってあげるっていうのが大事になってくるかなと思いますこれ足の模型で、えー、腎臓っていうのはですね体にも2つあるし実際反射区も右と左と2つありますで こここですねこれが腎臓の反射区ちょうど足の真ん中ら辺ですねこれ足でいくと両方の足同じ場所にあってちょうどねここになんかこういうへの字みたいな感じにへこみができてくるんですねこうやって寄せてもらうと余計分かりやすいかもしれない寄せてもらった時にできるこのくぼみの頂点よりも少し下のところに腎臓につながっていく反射ポイントっていうのがありますでこれはももう支え手をししっっかりしてもらってら まあ、棒でも指でもいいんですけど僕は指でやりますけどもここを捉えてこれをまっすぐ押していくだけでいいですね自分だったらこう体重をかけてやっていくといいんじゃないでしょうかこうやって右も左も腎臓の反射ポイントあるんでこれを刺激していきますでこれ左足なんですけども、えー、心臓の反射区っていうのは左足にしかないです でこの心臓の反射区肝臓の反射区っていうのは左右でこう鏡合わせにした時に同じところに来るって考えてもらったらいいので肝臓の方は今日は説明省かしてもらいますけどそれを心臓を右足に移したら肝臓やと思って、えー、聞いてくださいで心臓の反射区ねここの角っこにあるんですけどもこれここの筋肉とか ここの筋肉に乗り上げてしまうと効果が半減してしまうのでこの筋肉に乗らないように注意してやることで最大限の効果を得ることができますで場所で言うとねこの5番目の指小指と4番目の指のここに中足骨っていう骨があるんですけどもそれの間なので筋肉の上でもないし骨の上でもないので結構柔らかい場所になります でこのポイントをしっかり正確に捉えるために心臓の反射区があるであろうところよりもちょっと中央寄りのところからこう滑らしていくことによってこの筋肉ここの筋肉とここの筋肉を避けることができますねこの筋肉の中に潜り込むっていうようなそんなイメージで心臓の反射区あるいは肝臓の反射区っていうのを捉えていきますでここの反射区を捉えてあとはそれの向こう化、えー、小指の 向こう側です、ね、に突き抜けるようなイメージでぐーっとちょっと斜めに押していくような感じです正しく心臓の反射区を捉えられた場合は腎臓だったらあ気持ちいいなっていうような感覚なんですけども心臓の場合は結構キュッとした感覚っていうのが自分自身感じられると思いますこれが心臓の反射区をしっかり捉えられているかどうかの違いですねこれが例えば筋肉の上に乗っっててしまっていると なんか筋肉を抑えられてるとか骨を抑えられてるような痛みでも心臓の反射区をしっかり捉えられた場合はなんかキュッとうまく言えないですけどギュッと。 牛, 牛でもないですねキュッていうような感じそんな感覚が得られますこれを右足でやった場合に肝臓の反射区になってきますこの動画の最後のところにですね僕が心臓の反射区を押さえている動画を差し込んでおきますのでそれを参考にして心臓のポイントをしっかり捉えれるようにやってみてくださいでやっぱりポイントになってくるのは腎臓と肝臓ですねで 心心臓臓自体もも疲れててるるんで心臓の反射も癒しといてあげるこういう感じででまああのこうやって3つのポイントをご紹介しましたけども、えー、高血圧に関して言うと足ですね足全体をちゃんとちゃんとやっていってあげるとほんまに血圧下げていくことができるんで反射区がようわからんっていう人とかねそんな足つぼじゃなくてもっていうような人は足をしっかり動かしてあげる足をしっかりほぐしてあげるっていうことをやって血圧を下げていかれるといいんじゃないかなと思います。 今日はね、えー、高血圧について少しお話ししてみましたけどいかがだったでしょうか、えー、あなたの、ね、チャンネル登録とかいいねボタンすごい嬉しいですしあのめちゃくちゃやりがいにつながっていきますのでぜひあの登録とかいいねボタンよろしくお願いします、はいえー、今日は以上になります参考にしてみてくださいではさようなら